えー、実はですね、この何年かの間、解放同盟が新潟県で暴れ回ってて、学校の先生を吊るし上げをしてるという、まあ、信じがたい話があったんですね。で、その話についてお話しします。下の概要欄にね、自転車の記事のアドレスを貼ってますので、そちらの方もぜひご覧ください。この学校にいる童話地区出身者は何人だ解放同盟と新潟県教育の異常な関係っていう、そういう記事です。 で解放同盟がですね新潟県内の県立高校を中心に、まあ、ここ10年ぐらいの間、何回も球団会をやってるっていう、そういう話なんですね、で直近だと2023年2月3日って、これ、ほんの1か月前なんですけども、村上市の県立荒川高校っていうところが球団されたと。 でそれはあの生徒さんの、ね、自殺をめぐっての話なんだけどもでその様子っていうのがですねその場合にです、ね、もう個人名出てまして解放同盟新潟県連の長谷川仁志委員長で島田盛夫副委員長 で小池武史書記長ですね、えー、この3人、まあ、かなり年配の男性なんですけどね。あとですね、えー、長谷川早苗っていう、まあ、これ女性の方なんですけども、新、えー、田市の住吉支部長ですね、えー。その人がいてですね、あと解放同盟関係もね、何人かいたそうなんですけども、それでですね、もうその、まあその先ほど言ったこう年配の3人がですね、もうヤクザみたいな。 口調で、えー、こう先生に罵声を浴びせるとまあ皆さんがねイメージするまさに9段階のイメージですよでそれで、えー、例えばその この童話教育をねちゃんとやってたのかとか、そのあと、部落の子供をね、えー、ちゃんと把握してね、えー家、家庭訪問しないといけないじゃないかみたいな、そういうことをね、言うわけです。そしたら、もう学校の先生はね、こうやってスーツ着てかしこまって、こう、ずっと黙ってるっていうような感じなんですよね。そしたらこう、ね、後ろの特別席みたいなところにね、座ってる、こう、長谷川早苗さんがですね、えー、あの、 名指しして答えさせればいいじゃないかっていう感じで、そのね。年配の3人のに支持するといや。もうこの様子はですね。本当にもう異常で、もうまさにヤクザみたいだったっていう風にね、えー、言うんですね。それで、えー、例えばね。同和地区の生徒の。 家庭訪問をしなさいと、まあ、童話地区の子どもを特別扱いしなさいということですね、でそういうふうにまあ学校の先生に言うと、まあ、先生の側としては困るわけです、いや、そうやって家庭訪問とかして、え生徒を特別扱いしたら、じゃあ、なんであの子だけ特別扱いするんですかって周りに言われたら、えー、答えられないんじゃないですか。 それは部落だからってまさか言うわけにはいけない、行かないし。で、そしたらですね、あの、もう解放同盟側はもう口答え、口答えするなって言っても、まさにあの逆上するっていうような感じで、そしたらまあ、な、なぜかね、なんか他の先生が出てきて、まあまあま あ, まあっていう感じでなだめて、で、なんか結局荒川高校、なんか部落の子供特別扱いするみたいな話になったそうですよ。で、こんなことね、 今時あるのかと。今、令和5年ですよ。こんな時期にこんなことがあるのかっていうふうに僕信じられなかったんだけども、ところがですね、別になんかね、なんか裏付けるようなものが出てきてしまったわけです。はい。それが2018年に、ブラック解放第35回新潟研究集会っていうのが あ, のあったんですね、えー。そしてですね、その中で、えー、島田さん、 先ほどの副委員長ですね。球団に出てた。あの人が講演をしてて、その中で荒川高校のことも話してるんですね。これしっかり資料があります。で、それで、えー、その、これ読んでびっくりしたんですけども、えー、県立高校の3年生の男子生徒17歳が自殺をしたと。それが、2 0 0 18年の6月27日。で、これニュース検索したら出てきますよ。あの、荒川高校っていう風にはね、高校名は書いてないけども、ツイッターなんかでね、やっぱり地元で噂になってるんで、まあ荒川高校だっていうのはもう公然の秘密みたいな感じですよね。で、それで、えー、まあ生徒が自殺して、で、それから1回ですごい、7月になって、ブラック解放同盟の東日本研究集会がありましたと。 でその場でですね、えー、とある高校の先生が解放同盟の幹部に耳打ちしたと、荒川高校でこういうことがあったんだと、そしたらですね、その書記長と委員長が荒川高校に飛んで行って、お宅の人権童話教育はどうなってるんだっていうふうに、あの、学校の先生に問い詰めたと、まあ、そういう話なんですよね。で、それで、えー、その、じゃあなんでね、なんでその、 生徒の自殺で解放同盟が関わってくるのかっていうところなんだけども、まず結論から言えば、この自殺っていうのは、ま、いじめが原因だっていうふうに言われてるんだけども、じゃあそのいじめがブラック差別と関係あるかって言ったら、関係ないんですよ。関係あるなんていう証拠はどこにも出てこないんですよね。で、で、その生徒の母親がそのブラック出身だっていうんですね。で、それがですね、あの、この、 資料にね、詳しく書いてあるんですよ、ね。なんかその母親、その荒川っていうね、川が村上市にあるんだけども、まあその川の前にその生徒の家があって、そこからその母親の 童話地区まで歩いて行って、そこで自殺したみたいなことが書いてあるんですよね。で、そこの風景とかも書いてあるんだけども。で、さらにはですね、その、高校生の苗字が、その、新潟県の典型的な部落の苗字だみたいなことまで書いてあるわけです。で、そこまでヒントを出されたら、僕は分かってしまうわけです。僕、2019年に、実際村上市の部落を探訪したわけですから。このチャンネルではもう動画消されちゃってるけども、あの、次元社にはあるんですけどね。 で、そうすると、それって湯野沢のことですよねってわかるわけです。だって、荒川の近くで、その、まあそこ小池っていうね、あの、下越地方では、まあ典型的なブラグの名字っていうのはもう本当集まってるわけだから、まあそこだっていうことは、まあわかるじゃないですか。まあ実際そうだそうなんですよね。そうだと思いますよ。ただ、分かってるのは、僕実際、まあ荒川行ってない、あ荒川のあの、あの、 ユノサは言って分かったんだけども、まあ地元としてはもうそんな部落だのどうだのっていうのはどうでもいい話になってるし、むしろ解放同盟に対する反発なんかがあって、童話事業を辞退した地域なんですよ、あそこはね。え、だから、その、まあもちろん、このいじめの原因に部落っていうのは関係してないし、で、母親がって言ってもね、どうもその、その生徒さんの遺族っていうのは、まあ僕の予想した通りですね。 その、いや、もうブラックなんてもうどうでもいい話、みたいな風に言ってるんですね。だから、あの、解放同盟側には多分、協力してないんじゃないですか あ, あの、ユノ沢のことだから。で、なんかそれで解放同盟側の人がイラついて、なんかあの、親の方のもう、けしからん。なんかあの、ブラック民としての自覚がないみたいなことを言ってたそうですよ。まあ、そういうことなんで、まあ僕は個人名も出してこういう話を言ってるんで、まああの、 訴えたかったら訴えてみろって言いたいんだけども、まあ、だって裏付けとなるようなこういう証拠を解放同盟が自ら出してるわけだから、まあ、訴えたかったら訴えたらいいんです、いいんじゃないですかって思うんだけども、まあ、そういうところにですね、その、あの、村上市の教育長だとか、まあ、県教委の幹部なんかも出てるわけだから、いや、ちょっと恐ろしいなと思って、だって学校の先生としてもね、いや、 俺たちはこんなことが許されるんだぞっていう感じで、もう解放同盟がこう、見せつけてるような感じですよね。 で、なんか反論しようものならもう逆上してくるわけだから、もう何も言えないっていうことなわけです。で、ちょっと気になってたのはね、あの、新潟県で最近なんかもう旗開きのニュースだとか、あとは中央本部からね、西島委員長だとか、あとはあの片岡副委員長なんかいって、まあいろいろ要請したり、で、あと僕のブラック担保についてもね、まあ消せって言って、確かあれ柴田市と村上市だったかな あ、法務局に要請したりしてるんだけども、ああ、裏側にはこういうことがあるんだなと。なんか、なぜか新潟でね、解放同盟の活動が活発なのは。で、まあ、ブラク探訪されたら嫌っていうのもそういうことですよね。だから多分、ヒヤヒヤしてたんじゃないですか僕はブラク探訪し、あの、ブラク探訪することで、こういう実態っていうのが、あの、バレるんじゃないかと。 まあ、バレました。バレましたね。まあ、幸いね。解放同盟にとっては幸いなんだろうけども、僕はブラック探訪した時に、あの、さすがにこの話は、あの、聞けなかったです。だけど、まあ、でも、やっぱりブラック探訪動画、地元の人も結構見てるらしいんで、まあ、それで、あの、自転車の記事なんかもいろんな人が見てくれるんで、まあ、今になってですね、まあ、その、知ることになったわけだし、まあ、その、 この荒川高校の生徒さんのこの自殺の事件についてもね、まあ、ブラック探訪の地点があって、あの、湯野沢がどうだっていうことは僕は分かってたから、ああ、なるほどっていうふうにこの資料からね、もう状況っていうのは読み解けたわけですよ。ということでね、まあ、こんなとこ、こんなところでね、このブラック探訪の知見がね、役に立つとは僕も思わなかったです。まあ、でも突っ込みどころとしては、なんでこんなことがね、解放同盟に情報として渡ってるんだと、その、 解放同盟って当時にもしてない、ただの民間団体ですよ。民間団体が出てきて、その生徒の親が部落出身だのなんだのって言って、なんで、そのね、学校を吊るし上げな い, ないといけないんだと。というかもう、その生徒のプライバシーなんかもね、解放同盟に包むけですよね。で、まあ、これについてはね、ええー、まあ、あの、 新潟県の教育委員会に情報公開請求を出してます。で、本当だったらね、あの、2月7日に請求をだ、2月3日に請求して、いや、違うか、2月7日に請求したのか。だから2月21日にその結果が出るはずだったんだけども、一応、あの延長という扱いになって、4月7日までにあの新潟県側があの文書を出すっていうことになってます。どうなんですかね黒塗りのノり弁状態で出してくるんですかねなんか解放同盟には、なんか自殺したの生徒の名前 とかねなんか親がブラック出身っていうような情報まで渡して当たり前のようにねこうやって球団会やってるのになんか情報この正規の手続きで情報公開請求したらそういうの黒塗りになるんでしょうかねまあそれは結果を見て判断しようと思うんですけどもでこれが荒川高校だけじゃないんですよ問題が。えー、2014年11月14年月日 県立村上桜ヶ丘高校、ここも休断されてて、で、休断された原因っていうのが、え、先ほどの休断に出てた島田副委員長が講演した後に、生徒が学校の講師に、あの、部落って何ですかって聞いたら、その講師が間違った回答をしたから、じゃこれが差別だって言って5回から6回解放同盟が、えー、高校を断して、で、オタクの学校に童話地区から通ってる生徒がいるはずですか、把握していますかって言って、 ブラックの生徒を把握するように要求したと。これが2014年ですよ。2014年ですよ。で、2017年にはですね、子供3人が喧嘩をして、えー、それをした担任教師が3人のうち1人がブラックの子供じゃないかっていうふうに別の教師に聞いて、そうだっていうふうに答えたら、まあ、担任教師がもうブラックの子供と遊ばせ、遊ばせないというふうに言って、まあ、これが差別だっていうことになったっていうんだけども、これ、 ねえ、あの、部落の子供を把握するようにっていうふうに言ったのは解放同盟じゃないですか。まあ、小学校と高校で管轄は違うんだけども、まあ、普通に考えりゃ解放同盟の影響があったと見るべきでしょう。で、この体内私立、木のト小学校で僕、ここも部落探訪してるんですよね。木のトの部落探訪しましたよ。だけど、あそこはね、まあまあ家が結構立ちのいてて、で、こっそりあそこは童話事業やってるんですよね。だから、 そこの子供がブラック出身かどうか、ブラックかどうかって把握することに僕何、何の意味もないと思うんですけども。だから解放同盟がトラブルを持ち込んだとしか僕は思えないですね。あとは、長岡大手高校。これは、えー、東日本ブラック解放研究所の吉田事務局長が童話地区の実名を出して講演した後に、まあ、 ね、あの、生徒がスマホで部落について調べて、その内容が間違ってたから、中団っていう話なんだけども、いや、これも、ね、これも解放同盟がってって関わってた関わったから、こういうことになったんじゃないのっていうふうに思うわけです。あと、十日町総合高校これは、なんか、島田副委員長がいじめについての講演会をしてほしいって依頼されたら、あの、あの、部落の話をさせろって言って、それで、なんかごねたっていうような話で、これ、 ね、あの、解放同盟が言ってる、この差別だとか、球団の事例見ても、まあ共通するのは解放同盟側が原因を作って、えー、それを、責任を学校側に押し付けて、それで学校を球団すると。で、まさにもう自作自演だし、もう理不尽としか思えないわけだ、わけですよ。で、こんなことね、いや、学校の先生、それみんな頭いいわけですから、おかしいってわかるし、おかしいってね、 まあ誰かが言うはずだけども、まあ多分言ったらあえてうわーって言って逆上して発狂して収集がつかなくなるから言えないし、でまあ教育長なんかももう丸め込まれてるような状態なんですね。でなんかね、ええー、あの、荒川高校の球段会はあの解放同盟側がなんか市長も呼んだのになんで来ないんだみたいな感じでね怒ってたそうなんだけども、いやだけど県立高校の話でなんで市長が出てくるんだっていう話で、いやだから、 解放同盟っていうのはやっぱこういうやり口で、いやーこれやっぱ解放同盟やってること反、反社ですよね。ヤクザと変わりないっていうか、ほんと爽快屋とかエセ欲とかもそういうのをやってることは、 変わらないなっていうふうに思いました。ということで、やっぱこのチャンネルではね、やっぱ容赦なくこういうことをやった方がいいんじゃないかっていうふうに思います。まあ、もうこれで訴えられても本王だと思うし、まあ、訴える、僕訴えるんだったらじゃあ、それなりにね、僕も今度はもう、もう絶対手加減しないからね、もう徹底的にし調べまくりますからね、まあ現地まで行って。まあ、とにかく、こういうことがありましたっていう話なんで、 で、まあ、この、新潟でね、この話について、まあ、知ってる方、ぜひ、こっそり私にいろいろ教えていただければ、というふうに思いますので。えー、ということで、まあ、今回は、あの、新潟の話をしたんですけどね。まあ、次回あたりは、今度はね、あの、茨城の話もしますんで、まあ、ちょっと楽しみにしておいてください。まあ、このチャンネルはね、こういうね、報道系のネタをやっていこうと思いますんで、えー、ぜひね、えー、チャンネル登録、キープ、よろしくお願いいたします。